順次事務所を退所する。三人の脱退退所発表後、初めてリリースされたシングル、Life Goes On, We Are Young は、28日付の、オリコン週間シングルランキングにて、自己最高となる初週売り上げ 103.2 万枚を売り上げ、自身初の初週ミリオン突破を記録した。彼らの凄さを証明しようとファンが奮闘した結果だろう。平野潮がインタビューで明かした本音、一方で、24日発売の、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 これには一部のファンから今まで押してきた期間全部否定された。本当にオタクになったこと後悔してるレベル。テレビナビのヒ野ノさんのテキストは今までキンプリに関わった全ての人に失礼だとは思う。彼にとってキンプリは黒歴史になるんかなって。平野のテレビナビ見て自分は悪くないのに謝らないといけないって言葉が一番、はぁって思ったよね。ふざけてるわって思った。トバッシングが飛び交った。ただ、これには、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 21年の夏には、主演する映画、かぐや様は小倉世帯の番宣に奔走しながら、グループのコンサートツアーをこなし、24時間テレビ、日本テレビ系のメインパーソナリティも務めるなど多忙を極め、激痩せしている。とファンを心配させたことも、ちょうどその頃、疲労やストレスなどによって発症することが多い帯状方針を患ずらっていたことも、b o g 22年1月号で明かしている。また、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 正直不動産が大好評だった山下智久、37、や、民放である関テレフジテレビ系ドラマ、罠の戦争に主演している草薙強し、48、など、やめ、ジャニーが続々と活躍し始めた昨今、プライベートも仕事も充実させたい平野はどんな未来予想図を描いているのだろうか。平野紫洋さんプロフィール、1997年1月29日生まれ、愛知県出身。